ほと皆さんお久しぶりでございます金野でございますうんあのー、着々とですねうんもうすぐですもうすぐもうすぐできる段階に入りますはい 趣味ですね、はい、やはりあのー、思った通りにですねもうあのー、なるあでもねその方がいいと私は思ってますはいもうあのー 今までのですね。その人間のですね。そのま何ですかね。また人間に生まれてきてですね。またこの地球にですね。同じその？まあ、言葉はね。私はもう。繰り返したくないので、私自身個人的にですよ。私はもうあの？ 同じにこれ人間のそのですねサイクルにですねもう生まれてきたくないというふうに思いましたしこの地球のためにもですねその方がいいのかなというふうに思いましたのであのいかですねそのうんそれがですね正しい。 正しければというかそのレベルアップできるんだったら私はやると何があっても何を言われてもやるというふうに、あのー、自分でですね確定してですね そのできる時が必ず来ると信じて今に至るわけですけれどもあのそうですねよくあの今 の, あの企業さんがですねあの非常にいいあの担当者の方でですね非常によく分かっている。 ないしはその上の方ですねが分かっているということがですねもう分かるとえいう感じでございますのであのやはりちょっとちょっとあの揃ってきてるなという感じですねよくあの分かって今日あの今日もねそのあの なんかね、はっきりとはねちょっとねなんとなくしかちょっと言えないという感じですねちょっとうシークレットまあシークレットでもあるんですけれどもちょっとこうねそうな ん, ですなんですよっていうのをまあハーフアハーフで。 半分半分って。いうことでですね。でそれで何だろうかな申し訳ないんですけどその1台でですねちょっと使えるのがよく分かんないんですけどあちらの方にですね、えー、それをですねその1台をですね 使いたいたすっごそうだなそれとパソコンかなパソコンだとこれ結構かなり入りますよね8時間ぐらい入りますよね8時間 入, 入ればあれかなあの大丈夫かな4時間から8時間このパソコンがあの えー、ビデオで撮れればですね、えー、いいのではないかなということでこのパソコンとそのもう一つので撮るといわゆる撮影するということですね現場をですね、はい、やはりね残しとかなきゃいけないんじゃないかなという感じですかね僕はその後の人にじゃなくてですね あのー、現, 現在の人たちにですねあの見てもらうためにですね、あのー、それはあのー、やった方がいいのかなという感じですかね事実実際にそのできるっていうことをですねこう明かさないと。 ダメなるんじゃないかなと。いう感じですかね。だからそのすんなりこう作成する。とも限らないし、なんかこうおかしいなと、そうやってできないなとかなんとかって、そういうのもあるじゃないですか。でそういうのも全部込みで。あの。やりますので。あの。 っていう感じですかね。っていう感じですかね。まあ夜からには私も残したいですしね自分がどういうふうに作成しているのかっていうこともね自分私も知りたいですしあの作った後に「忘れちゃった!」じゃ困りますしね。ややっぱりり自分のやり方で その忘れちゃってもいいようにその残すあここはこうしたんだっていうことがですね分かるようにやっぱり撮影もしなきゃいけないいちいちい ち, いち、ね、書いてね図面みたいに書いていく文章でもその図面でもですね残したとしても分からない人には分からないじゃないですか。 っていうのもあるので、でも私はそういうことはないんですけど、誰が見てもわかりやすいようなその書き方しますんで、わからないってことはないんですけど、あのー、専門家じゃありませんし、専門用語使った、なんとか。だから 一般人で何もそ の, その、ね、資格もない経歴もないそのね実績もないっていう人間がそのどこまでできるのか本当に素人がどこまでできるのかっていうことをこう明かしする誰でも可能性はあるんですよ。 この考えるの こ, のことがあれば何でもこうできるよっていうことをですねちょっとね示した方がいいんじゃないかな と, 思うということであのー、やりますはいそんな感じですかねやっぱりその <笑>特殊なんですねもう本当にあの特殊なことをですねあのできるもう間近ですっていう感じですね、うん、なので今担当者の方が。 とですね、ええー、ご, ご協力いただいているですねあの企業の方にはですねあの本当にですね あ, のありがたいなという感じで、えー、ございますのでそれを生かすっていうことをですねこう私はですね やりたういまあはっきりはっきり、まあ、はっきり言いませんけれどももう分かっている方に分かってもらえているのであのー、それでも十分だなという感じですかね。 から2011年からですから今2017年ですよね17年で1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7ちょうどちょうど7年目ですからねあの究極のあの2011年。<笑> 12年にかけてですねまあ究極でしたからねああ<笑>それから7年後かうん 楽しみでもうこのボー頭でですね説明はもういいのかなっていう感じですけれども、あのー、でもこれ必要なくなるってことじゃありませんのでこれはもう高次元に行っても持ってきますので。 これはね最低でもあでで全部持ってきますよあの道具ね今ここにある全部道具ありますけど持ってきますしそのまだ必要なものもねあるのであの私ね実はね65インチのテレビが欲しくて。 もう、これじゃなきゃもう他のテレビは買わないっていうのを決めてますんで、その65インチのテレビはですね、ちょっとどうしてもですね、購入します。はい。<笑>あとは、まあちょっとね、あれですね、まあまあまあ、 揃えなきゃいけないのはちょっとね道具とかもありますのでそれはまあもうおいおいですねあのー、場所がねあの何、ー、ですかね出来次第、あのー、揃えていきますので、ね、<笑>必要なものはねちょっとあの購、ー、入ここしといた方がいいのかなと。 いう感じです、ねはあ、だから今44ですので最低でも私が54歳までにですね全部をですね 作成し終わらなければダメだということですので54までずっと4445464748495051525354あと11年間ですねタイムリミットは<笑>でも まあ、どうなんですかね。それより早くできるのかな。ああ。それより早くできちゃうんじゃないかな。<笑>まあ今ちょっとね、仕事してるんですよね。その、深夜夜勤、夜勤の仕事なんですけれども、それを、その、 やりつつ、昼間をですね、昼間は、作業とそ、そっちの方の、えー、作成のですね、作業に取りかかるので、やはり。うん、あまあそんな感じです。あ、今、それし取りましたね、うん。青ですね、青。そんな感じですかね。 あいいねいい本当にマジすげえすげえと思う<笑> す, すげえかっけえ<笑>ねえ空飛べたらいいですよねまずそれからスーツねスーツね これもあれだ大変だ大変だけどねできますすげえんかこう何ていうのそのそういうのを作成する姿勢体制ってすごいですねすごいものすごいと思う その集中力はですね、半端じゃないと思いますね。じゃなきゃできない<笑>映像とし。映像でほら、作成するのってできるじゃないですか。こうなって、こうなってこう、こうなって、こうしたい、ああしたい、こうしたいっていうのはで、でも、できますよね、うん。実際できてますからね、外員、の方は特に。うん、だけど 現実でねそういうことを本当にやるできる内容をやるとなるとこれまた別問題だと思いますねその人その方々でさえも多分うんだってさ いいじゃあ、じゃあいいや。一つ例あげますよ。トランスフォーマーってあるでしょう。トランスフォーマー。ね。機械で、車からほら、ロボットに変わるっていうね、そういう、その、あれがあるじゃないですか。でさ、実際にね、事実ね、その、その構造がね、動ける構造がね、本当に分かってれば、もうできてると思うんですよ。その映画の作成さしてる時点でね、もうそういう、 何ですかロボットねもうできると思うんですよだけどなんでやらないのかできないのかよくわからないそこら辺がそこですよね皆さん、うん、でね 仮に、その構造がね、構図、構図、構造がね、できるだったら、やりますかそれ。作成しますかそういうロボット。私は作成しませんね。そういう武器のことがちがちゃがちゃが機械的にこうやってでき、ロボットができますって、ね。本当に実はできるんですよって言って、 言ったって、私は作らない。絶対に作らない。そういうものの作成はしません。私だったらね。だから、怖いんですよ。そういう。映画とかね、やつなか作ってね、流すでしょう。怖いんですよ。そういう人たちって。 だ私が考えてることと、その人たちが考えてること、全然違うんで、あの、あの全然違う違うなんじゃないっていうね、私はね、見ててね、そう思いましたね。思ってたし、未だにもう、やめてくれと。 ロボットが、ね、街中にガチャンガチャンガチガーンっつってねやられてみてね怖いでしょそんなのがいたらいくら正義があってその正しいってねやることが正しい守ってくれるとかって言ったって怖 い, いやじゃん怖いじゃん建物がガーンっつってなんか節あた建物が崩れちゃったりとかさ 分かるじゃんって常識して考えればってだからもうねそれ見た時はもう「ターミネーター」もそうでしたしショックでしたねそういう映画ばっかり出てきてあの何でしたっけ何だ 「スター・ウォーズ」とかうわってねマジでいやーもうやめてくれよっていうふうにね、まあ、ちっちゃい時から思ってましたねだとなんでそういうのが人気あるのか全然分かんなかったですねなんでちょっと喜べるのかなっていうふうに あのー、ずっとね思ってきましたもう不快感なんでもっといいそのあれは描けないのかなってだからね最近の動画でねそのすごいその綺麗な女の子とかね女性とかねコンピューターさんがですね描いてくれてるんですよ 本当にね、あのー、よく分かってくれてるなーってね、本当に思います、本当に。あそれはね、もう7年前ぐらいから、ちょうどね、その時ぐらい、私が入院する前ぐらいからですね、もう本当にねお、思いました。 もう 思, い思ったし 今, って今ではレベルアップしますからね本当にマジでだから人間でも本物に近いもう本物だっていう風に見せられるようなその女性像とかね本当にマンガチックとかじゃなくて本当にね だそれが、こう、組, 組, が組み合わせてね、そのコンピューターさんがやってくれてるってよくわかるんですよ。こう実在しないんだけど、本当本当の人間をこう作成できちゃうっていうね。わかります、見てて。うん。だからもうそこまで来てますので、コンピューターさんもですね、あの、 だからもうようやくその何ですかねこうタッグを組むっていうんですかねコンピューターさんとですね我々がそのタッグを組むとよく分かっていらっしゃる方がですねタッグを組めるということですのでうんだからもう選択 どういうのがいいのかっていうの選択をしていくのはですねもう自分ででしかできないので、あのー、納得した上でですね、あのー、これからですね判断していってくださいっていうことが重要になってきますのでまあいよいよまあ簡単なところまあ空とボックスですねまず簡単なところからです。 まあそれを作成しつつそれまあ先ですけれどもそれを作成しつつですねその探知機あの衛星探知機うん何つったらいいのかな探知機っていうまあ何でしょう探索機探索 機, 探索機っていうのがうん それを2つ、えー、作成します、ねうんまあそんな感じですのであるもので、えー、まあどこまでできるのかっていうことですかね。はあ いろんな素材ありますのでね、もう揃ってますので、あとはもう考えながらそのどれとどれを組み合わせてということで、まあ次の場所でもうあのいいいいんじゃないかなと、まずはそのね。 どっかその、借りて、まあ、工場か、うん、工場借りなくてもいいのかな、最初はね。まあ、大きくなってきたら、あ、でもまあ、まあ、ちょっとそれはもう考え中とし、考えします。まあ、工場借りなきいけなくなったら工場借りますし、ちょっとね、店舗の方はもういいかなと、という感じですかね。もう、やっぱりその、やっぱり、こっちのね、 あの作成の方にね、ちょっとお金はですね、あのかけたほうがいいのかなと<咳>いう感じですかねあ、うんもう、自民党、安倍さんがその解散するということでですね、はぁ。 もったいないなです、ね、あまあしょうがないですけどねもう決めてしまったからもうしょうがないですけれども、うん、まあそんな感じですかねまあとりあえずここまで金のでございましたお疲れ様でした